お、お座小すどうもロックでございますいつも見ていただいて本当にありがとうございますというわけでですね本日は月末ラストチャンス激アツ特定日大阪市内のお店に向かっておりますはい私こう見えましても1年トータルすると負ける月っていうのは本当に1回、うん、ないぐらいなんですけれどももうすでにですね本年は2回目のピンチに陥っております はい、というわけで、今日は結構ね、まあ、いつも真剣なんですけども、いつも以上に運動手を締めて臨みたいと思います、対戦騎手はもちろん、北東無双です。ここのお店はですね、まあうん、以前はね、ベース21とかあったんですけど、最近はちょっとね、まあ、18、19、ベース20にたどり着けたら、粘り倒そうかなと、そんな風な感じで、今日考えておりますんで、気合を入れて、頑張りたいと思います。それでは 頑張ります<笑> 人数っすね300ぐらいおっかちゃうかなあディスクは前代転倒ですあとみんなスロットばっかり行くんやなこれやったら無双も選べるかも今日はね応援隊の人が来てくださってましてああ早速見てくれてるああやっぱり普段よりちょっと空いてますねはいはいはいはいまあでも 20… あって20やな。282度。なるほど。こ、うん、んなの82んかな、うん。こいつどうですか。うん、こいつ、うん。よりそうじゃない？あ、う、り、ん。ね。現、う、在、ん、俺これに行こうかなと思うます、うん。はい、えー。応援隊の不義をみプロが僕がいいと思った台もいいと思いますということでこいつをちょっと行ってみたいと思います。おす 元帆を封じさせてもらうおかしいじゃうか 私は最後まで諦めない 何者にもこれはこれまでだナノコの帝王サウズ我が帝王の剣にあるのはた、ま、だ制圧前進い来なさい覚悟できています<笑> 次はあの人の支援を守る、はい いグもの。 ゲット 決戦終了です。お疲れました。まあ、惜しくも今月の負けっていうのをまくることはできなかったんですが、まあ、それでもですねつい3日4日ほど前までは約10万負けっていうのをなんとか1万ちょっと負けまで戻しましたんであとは1万ちょっとなんでね、まあ、ディスクアップで最後まくれたらなっていうとこで 残すところわずか3日間ですけどね3日の中で、まあ、ワンチャンそれぐらいやったらいけるかなっていう感じですはい本当はねここのお店で頑張りたいのはもうマウンテンマウンテンなんですけども、まあ、何せ最初の無双もうんねよりはすごく良かったんですけどねバランス良かったんですけどやっぱへそがねあそこでしっかりキャッチできないんでね何歩上がっても1 8 しちょいぐらいやと思いますからそうなると本当にもう運舞天舞の勝負になりますしせっかくね、まあ、プラスになってますからねあそこでまあやめるのが手堅いかなとその後雨海の方いつものね諏訪間に会いまして、まあ、まぐれで。 えー、3300発ほどかな増えて持給にするとすごくいいんでねもうあそこが問答無用の、ね、やめどきかなと思います本当はね粘ってもいいんでしょうけどどう見てもやっぱり21あるかないかぐらいやと思うんでねまあ、不景気な調整でした、はい、まあまあもうあそこはやめかなというとこですはいでまあ天南宮見回りますと本当は黒海打ちたいんですけどね黒海ちょっと打てそうな状態じゃなかったって源、まあの字が1台だけ打てそうかなっていうのはあったんですが何せ源の字でしょうん 23、4回るんやったらあれですけどもなんとか21とかやろうなっていうとこなんでうん今日はこの辺かなというのが判断ですはい、まあ、そんなわけでですね今日1日で来るということはちょっと難しかったですけども残すところあと3日間でどんだけ や, やれるか最後まで諦めずやってみたいと思いますそれではまたお会いしましょうお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとう